一人君すぐにつばはへばりつくちゃくちゃブツブツたわごと言うジョークしやのにチャネルネットワーク夏休み明けに季節増やす根源直線点と手をつなぐようになんか形容せん々増えてく降り立つ東京ひと目気にして迷う撮影方法ばださせてくれ順序決まりの順序変わる速度ワンピクセルカラセルアウト今ながらメッセージ速度声録音また違った TK サウンドまな声の アマチュアン「i will h e r b l o c k h e a d ボーインだとない中身のない日本人と今は今いいかもしれんけどむしろ還元する支援中止か孤独か人気の苦か感じる瞬間いつか行くぜファン一万人立たせてくれ祭壇に未来が待ち遠しい放心の精神信じる序にだけかける精神いつの間にかどこでもステージに変身 チーズでもピザ自体は美味しい問題児にもならず無知天下一日超え一本野菜取り込みラップ僕そのつもりでなくそー冬にうどんを削るくる歩き回るノスタルジック2 0働く8 hours ワード大地残して家族を思う尊厳元気重視とは程遠い墓地と呼ばれる して永遠とはいかず降り始め雪雨お茶目な子を欲しがる衝動できれば少女決まりの下りでしょうしょうもない想像妄想 I'm daydreamingSTEM のマイネーション STYLEIGHT 的にこっちだと罵られるかもしれんこなの見えんこの大嘘にじめこの腕をなるまで 締めよバスケットポケットにもブランド品せやけるなり着物物置にあるアルバム日焼け寂しくなる隣にいい人と相方がデートまだ女でできたことねえよ